そこで、興味深い練習として、えー、ユーザーシェアディクトワーズという英単語が多数入ったファイルから、えー、パターンにあった単語を取り出すという、えー、サンプルを見てみます、えー。グループパターン、ユーザーシェアディクトワーズ、パイプのレス。レスを使うのはですね、たくさん見つかったときにゆっくり見るのにはレスを使って一画面に積みたわけです。例えばでしょ、えー、グループのあれを あえようのユーザーシャーリットボードのです。まあ見えないですけど、ね、そうすると、あ用ようのどれかっていうのはまあ母音ですよね。母音が3つ続く単語。えー、ええー、って単語なんですね。ええー。あぼう。ええー。まあ、ええー、と言うといいです。この辺の。 えー、アブレイヤイとあえて、ー、ボイン3つの単語といのはこんなにいっぱいあるんですね、えー。いくつあるか知りたいと思ったら、これはさっきの、えー、レッスンの代わりに、えー、ワードカウントをすれば、えー、なんと、全部で9790単語もあるんですね。この辞書ファイル何個あるんでしょう。うん、じゃあ、WC のユーザーシェ この辞書には、えー、47万語もあるんですね。その中で、えー、9700語は、えー、アルファベット、母音が3つ続いてるんですね。じゃあ次のパターンとして、えー、なんとかチョンっていうのが終わる単語がなじゃないですか、えー。エクセプションとかでね。えー、まあレッスンにまた戻しょうね。チョンで終わる。 ちょんで終わるってことはですね、最後にダラをつけると、行の終わりがちょンになります。確かに、えー、たくさんありますね。難なにですね、もしこのダラをつけないと、どこにあっても良くなるので、えー、なんとかちょんずでもいいわけです。でもやっぱ最後にあるのが多いですよね。 アブストラクショニッツのこのチョンと真ん中にあるのもありますね。えー、まあそういうことができます。じゃあ今度は、Z から始まる単語を見ましょうか。今度は、えー、先頭が Z。そうすると、まあ Z で始まる単語がいっぱいありますけども、えー。これはさっきよりは少なそうですね。ワールドカウント。Z で始まる単語は1270しか入ってません。 次はもっと、ピリオドというのは二の一文字ですから、一二三四五六七八九十あ、ちょっと LS を使ってたな、うん。すみません。一二三四五六七八九十でもう終わり。そうするとちょうど十0文字の単語だけは見えましょう。全部それと十0文字ですから。 こういうふうに、任、え、意、ー、の1文字というのはいろいろ使えるんですけども、じゃあ今度はですね、えー、1文字が3つ、3文字ですね。3文字があって、それを覚えます。次にまたその覚えた1個ものがまたあります。そうすると、ABC、ABC みたいに、長さ3文字が2回繰り返されているというのんですね、えー。そういうのを見ることもできます。じゃあちょっとやりましょう。1、2、3があって、 そ, の一番ものがあるそうすると、あばらばら、バラバラ BR が2回ありますよね。オールポセスというとそうすると、SSE、SSE があるね、こういうふうに繰り返しているやつが見られるわけです。じゃあ、今度は新聞紙みたいな、怪文をしてみましょう。怪文はですね、1文字あって、2文字あって、3文字目あって、2文字目と同じものがある。 そのあと1文字目となるものがある。1文字あって、2文字あって、3文字もあって、2文字目があって、1文字目ある、えー。そうすると、えー、アババタ t a b そうすると、BATAB、えー、という5文字がありますね。えー、この辺は、About Turn。 そうすると、この配布が学べ、ut-tu。もっとたくさんでもあるかもね。まあ、こういうふうにいろんなことができるわけです。